はい。それではね、えー、先週の講義の続きをやります。いいですかじゃあね、今日フラクタル続きやっていきます。ね。で、前回のね、続き、復習。まず前回、先週何やったかっていうと、フラクタルの歴史をまず言ったよね。でフラクタルっていうのはマンデルブロー。ね。うん。私ね、一回やったことあります。アメリカで。ね。はい。えー、話したことあります。はい。 で、えー、もうなくなっているんだけど、マンデル・ブローがフラクタルっていう言葉を作りました。で、フラクタルっていうのは、まあ、要は形のことだよって言ったよね。で、えー、歴史的には、ただマンデル・ブローが、こう、フラクタルって言葉を作る、だいぶ前からね、もうあったよってことだよね。それが、こう、連続だが、至る所微分不可能な関数って言われてるやつで、まあ、日本の、えー、先生だったら、ね、あのー、 高木先生のね、高木関数っていうのがありますよ、というのがありました。はい。で、高木関数何だったかっていうと、こんなやつだよね。高木関数っていうのは、高木関数っていうのはこういうモアモアしたやつ、こ こ, こ, こな、なんか、ブロッコリーみたいなやつだった。で、この特徴としては、自己掃除。自分の部分と全体が一緒。ね。部分、部分と全体が同じ形になってるって特徴があった。 ね。で、そういう特徴についてね、別にあの、この、高木先生の最初の論文ではね、議論してないけど、まあ、これは、でももう、これはね、フラクターの特徴を持つつけになってたっていうことだよね。はい。そして、次。もうちょっと歴史的に、やっぱ実世界との関係で言えば重要なのは、まあ、海岸線のパラドックスの例です。海岸線のパラドックスって何かもう一回復習しますよ。はい。これも、これはね、歴史的には最初、リチャードソンが指定し、あの、 ね、ま あ, あの主張したっていうか、まあ、発見して、えーね、その後マンデル・ブローがあーそれって、まあ、非常にね重要な科学的な、あのー、問題と関係してるんだよっていうことでこれだね、えー、グレートブリテン島の海岸線の長さはっていう問題を、えー、マンデル・ブローがね、えー、扱ったんだよね。で何かっていうと、えー、グレートブリテン島の海岸線の長さ で、これまぁちょっと本来ならまあある程度き本来というか近似的には計算できるんだけど、あの、原理的にはもう無理だよ。数理的に考えればもう無理だよ。というふうな主張なわけ。で、何だったかっていうと、えー、このグレートブリテント、こうあれね、グレートブリテントのこの枠の、あ、こう海岸線の長さをこういうさ、まあ基準のこういうね、線分を考えて、こうやって近似していく。ね。これを何本もつなげていくと、長さがわかるんだよね。 で、まずは、これ、先週やったけど、えー、200キロのこういうね、定規を基準にしたとき、ね。で、今度はこれを半分にして100キロにしたとき、で、ほんとその半分50キロにしたときっていうふうに、どんどんどんどん小さくしていけば、えー、正しくなるはず長さがね、長さが正しくなるはずだよっていう考える。これ自然だよね。だってどんどん正確になっていくもんね。はい。で、そしたらどうなったかっていうと、このとき、ね、100キロメートル、あ、違うま200キロメートルのこの長さの時はさ、これ、 2300km っていうこれね、海岸線の長さだったのが、2300、2700、そして、3350ってなったんだよねお。どんどん長くなってる。ちょっとずつだね、もうすぐ収束するかなって思うかもしれないけど、実際には、ええー、まあ公式に発表されてる海岸線の長さいくつだったね。17820だよね。もう一桁上で。 どんどん長くなる。じゃあ、果たしてそれ正しいのって言われたら、ね、17,820km って正しいのって言われたら、ま、また、ね、どんどん伸びちゃうってう可能性、当然あるよ。はい。じゃあ、これ、どういうことなのっていうことが、まあ、フラクタルと関係してるんだよね。はい。で、じゃあ、フラクタルって何だったか、言いました。はい、フラクタル。ね。フラクタルのポイントとして、この講義ではね、まあ、3つ3点挙げたよ。何かっつうと、えー、 まあ、作り方っていうのは、ええー、まあ単純なルールで作れるよと。い、え、い、ー、かな変形のルール。あとでもう一回復習するけどね。で、ただし、現実の世界がそういう風なルール使ってるかって言うとちょっとわからないとかあるか。わかる物理的なメカニズム。自然界で海岸線がどんどん波に打たれながら削られて、風にも打たれながら削られてできていくプロセスと、まあ似てるけどね。 あのー、この作り方。うん。類似どこかしてると思う。あと、例えば血管のね、この体にこう走ってる血管のこの構造なんかもフラクタルなんだけど、そしたら遺伝的な何かこうのに関係してるよね。うん。体が作れ、作られるときのね。まあそういうときもまあ関係してるんだけど。はい。ね。まあ、だけどまあ単純作り方っていうと、これどっちかっていうとコンピュータグラフィック的な人間が作業として作るときのルールは簡単だよっていうことがポイントとしてあった。はい、2番目。 で、高木関数で見たけど、部分と全体が掃除、自己掃除っていうのがあった。あとは、これ、復習からやるけど、出来足って言ってさ、まあ、X、独立変数が X の何とか上。かな。そういうね。出来足で、えー、特徴付けられるよこれはま、今日やる。次元っていうところだな。復習やる。はい。復習というか、そこから続きがやるんだよ。はい。です。こういう風になってきた。 で、えー、広報曲線。これを例を紹介したよね。で、今日も広報曲線使うから思い出して。で、今日初めて見る人は も, もうザーッとね、もう今日、今日の見れば終わりぐらいで。はい。で、どうやるかっていうと、広報曲線っていうのは、はい、01区間の線分を考えます。01区間どっちがいいかなこっち。ね。はい、01区間の線分を考えます。で、01区間の線分の真ん中の3分の1。ね。この真ん中の3分の1。ここを、切ュッと折る。 折るよ。はい。よいしょ。折って、そしてこの、スペースが空いたところ。同じ三分の一の長さの線分を埋めます。はい、埋めた。ね。で、これが基本。どっか線分、まっすぐな線分があれば、そこにこの操作、三分の一の部分を、折って、こうやる。ね。こういう操作を繰り返していったら、できる形が、候補曲線と言われる形。 これもま、どこもスムースじゃないけどね。微分できないけど。はい、これ繰り返していく。で、できるんだよね。で、こういう風にできますよっていうの。な。ありました。はい、そして、こういう長さができるんだけど、この長さ、あ、長さごめん、この形ができるんだけど、こう、北極線の長さはっていうふうに、これ、先週ね、ちょっと考えた。なぜかっていうと、動機はこういうこと。これ問題考えるときには、何をしたいかっていうね。 どういう気持ちで何をしたいかっていうことが大事。この、まずね、こういうフラクタル図形の特徴を数値で表したいっていうのがそもそものモチベーション。数値。違いがね、形が違うんだよと。雲の形もフラクタルな特徴を持っているんだけど、今日の雲と昨日の雲と違うし、あの雲とこの雲も違う。形が違うんだよね。だけどもうちょっと数値で言ってほしいよねっていうことを考えてる。数値で表す。 そういうこと。で、じゃあ、何がいいかな候補曲線って。まあ、曲線なんだからさ。長さって一応いいよね。特徴だよね、ものの。だから身長、俺。ね、190センチ。ね。嘘です。はい。ね。こういう、あの、身長ね。こう、身長、えー、分かればね、特徴が分かるからね。うん。で、身長っていうのは、だから特徴だよね。人の特徴だよ。だから、だから候補曲線の特徴を長さで表すと、考えるとっていうふうにやったら、 どうなるでしょうっていうことで、ね、前回計算してもらったけども、じゃあしてもらってな俺がしたんかあ。はい。計算は、したらこれはいくつになるかっていうと、無限大だよね。無限大。長さ無限大なんだよ。広報曲線の端から端までの長さ無限大なんだよ。だから到達することはできないんだ歩いて行っても。長さが無限だからね。はい。で、2意の2点無限。じゃ近所までって言っても無限の長さあるからね。それが広報曲線の数学的な特徴だよ。 そしたら次。はい。で、じゃあちょっと長さっていうのは使えないなっていうことで、どうやってさ、このフラクタルの図形の特徴を表したらいいかなっていうのを、まず感覚的につかんでもらうために、さっきの広報曲線っていうのを拡張した。どうやったかっていうと、これね、広報曲線は、ここの01区間のこの長さの3分の1のところを、こうね、60度曲げていったね。3分の π 曲げて。 で、こうやった。で、こう、正三角形がここできるんだよね。ただ、この辺はないよ。で、これを繰り返していったら、こう、極性。ね。一番古典的なのはなるんだけど、じゃあ、もうちょっと形を変えてみようよっていうことで、この角度を、ね。0から90度。ね。0から2分の π まで変化した。どうなるかなっていうのを、まあ、前回絵で見てもらったと思うけども、もう一回これ見せます。はい、これ。邪魔 で, です。はい。で、 えー、このみんな画面見、見えて左側だね。左側が基本のパターン。これ気をつけて、この角度シータが変わっていくとさ、えっ、ー、と、この一辺のさ、長さ変わっていくからね。横になっていくとどんどんさ、えー、なんちゅうのえー、短くなるし、シータが90度に近づくと、この一辺の線分の長さ、長くなっていくからね。いいかなルールは、えー、0、1のところ。 0,1 のところだね。0,1 のところだし。ルールは、ここ、ちょうど真ん中のところで、こう、ぐーッと角度をこうやっていくのと、これが全部同じ長さ。同じ、同じ、同じ、同じ。いここを X だとしたら、X、X、X、X、4X。よね。そういうルール。で、こっちが、こういう風に気温の方が変わっていくと、こうだね。なんかこういう風になってくる。なんか、こう線みたいになっちゃった。それが、ぐーっとなってくるね。ぐーっとなってきて、最後、こう、まっすぐ立てていくと、これ、最後どんな形これ。 あ、もう、詰まった三角形みたいになった。はい。詰まった三角形みたいになっていく。ね。っていう風に変わっていく。で、これぐーっとね、なるんだけど、θ が0以外の時は長さ無限大あるよ。不思議だけどね。長さ無限大ある。もう、0より大きくなれば必ず無限大に長さになってるからね。はい。こういう風に、線分っぽいのからさ、詰まった三角形っぽいのに変わっていったっていうのを前回も見てもらった。はい。そして、ね、 じゃあ、これさっきの何が違うのっていうことだよね。で、まあ、あの、形が線分と三角形だとさ、詰まった三角形だと、長さって比べられないもんだって。い、型や長さ。あ、もちろん周囲の長さ比べられるかな。ね。周囲の長さは比べられるけどね。うん。でも、こっちには面積っていうものがないし、こっちには面積っていうのがあるってことだね。そういうふうに、まあ、測れない。こっちには存在しない量も、こっちにはある。で、この違い何かって言うけど、こうこう、タイトルに書いたけどね。ここね。ここね。 次元だよね。次元。で、えー、三角形の次元、四角形の次元ってこう書いたけど、はい。線分の次元はねあ。あの、いや。はい。ということで、次元、な、ね、この前言ったのはこういうことだった。一次元ってなんでかっていうと、この場所を指定するのにさ、何個の変数がいりますよって考えたら、その変数の個数が次元だよっていうふうな、ああ、ことをね。 ことが、ま、最初に考えることだと思う。ね。これは1次軸ね。x 軸だけあれば場所が指定できるから、1次元。これは x, x, y って2次元の平面があったらいいよな。ということで、えー、2次元。こっちもそうだね。はい。です。で、えー、次。<笑>ごめんなさい。はい。ということで、じゃあっていうことで、でもさっきのさ、個々付け拡張された個々付けっていうのは、 えー、単純じゃないよね。どういうことかっていうと、えー、曲線、線分っぽいとこから、1、つまり1次元から、三角形、詰まった三角形っぽい2次元まで変わっていったよね。ね。あの途中は、いきなりどこで1から2に飛ぶの飛ぶの飛ぶっていうところがあります。ということで、いや、そうじゃなくて、ちょっと別の考え方で次元を定義しよう。別の考え方っていうのは、位置を特定する変数の数じゃないよ。 いうことね。で、どういうふうにするか、だけど、はい、これも見えますよ。もう見せます。これ見せます。はい。景色消えます。はい。で、ここではね、図形のサイズ、全体の形を L 分の1に縮小したときに、その縮小図形を単位として元の図形全体を覆うために必要なコー N。ね。これを数えなさい。このときに、そのさ、縮小のこの率と、ね。この縮小、ね。小っちゃくしていく。ね。 率。ね。だから L 分の1、2分の1。あ、数字は大きくなるよ。2分の1、3分の1って長さが小さくなるんだけど、L は大きくなってる。その時に、個数は何個ありますかっていうことで、ここのね、べきだよね。L が変わっていく変数。で、べき指数。ね、べき関数だから。これが、一定になるよと。これを使って、次元。タイトルにもある。フラクタル次元っていうのを決めるんだけど、いいかな はい。これで決まるよと。で、これがべき、べき定則ね。っていうことです。はい。で。うん。はい。はい。じゃあ、ここ、問題だった。前回ね、ここまでね、やっと復習のとこが終わって、ここからが、今日。ね。だいぶ時間つく、使ったけど、まあ、ゆっくりやろうよ。で、動画がいいところはさ、あの、作っとくから動画、こう、ライブ配信もやるけれども、補足で説明したいとき、こと。 うん。補足で説明したいときとか、あとは、あのー、時間がね、なくなったら、動画として録画しとくから、それ見て。ね。そうすれば、授業時間に制限されずに、あの、必要な人は必要なだけ学べばいいでしょ。ね。詳しく説明するときもさ、えー、分かってる人にとっては必要なかったりするからね。うん。だから、ちょっとずつコンテンツ、このね、動画の種類も増やしていきます。ね。ということです。はい、じゃあ、戻るよ。じゃあ、さっき、 定義したフラクタル次元っていうのを計算してみましょうよ。ということだね。じゃあ、はい。千分のフラクタル次元はいくつですかはい、計算していきます。はい、じゃあ。千分のフラクタル次元。ね。これ、はい、やります。はい。千分のフラクタル次元。見えるね。千分のフラクタル次元を計算する。これは、こっちだよね。まず、縮小素数ってどういうのあるかっていうと、 まずこうだね。ちょっと大きめに書くか。大きめに書こう。これ、大きさを合わせるのは難しい。これ0、1だな。0、1の線分がある。この八個ピッと出てるのはこれただ見やすくしてるだけだよ。線分がある。はい。そしたら L 分の1にするっていうことだけど、えっ、ー、と、こうい う, うにさ、ええー、時は、何かね、もう理算的な。パラメータは導入しよう。L、1。あ、L、 L1 は、これ何かっていうと、L1 ってのは何かっていうと、え、1分の1ってこと。これを1とするよ。1。ね。で、もう一個。はい、これちょっと順番にやろう。L2 っていうのは、2。つまり2分の1にしよう。いいよね。L3 は、3。で、で、で、で、で、で、Ln は、こういううにやっていくよ。そうすると、はい。消えますね。 はい。そうすると、やります。そうしたら、数だよね。DL だよね。だから、ここの時も D の L1 は、だよね。そうすると、どうなるかっていうと、長さが1分の1だから、これね。はい、ボンボンボンって言たこれは1分の1ってことだからね。1分の1ってことは長さ1だから、はい、1で囲むと、どうなる ?1 で囲むと、な。いいよね。1で囲めば、ここからここ、これね。1の長さ。これ長さ。数は 一個だよね。囲むんだよ。この長さで囲むんだよ。一個、囲める。はい、一。ね。次、二個になったらどうなるかだけど、あ、二になったら。この時は基準の長さは、ね。こっちは今度赤でやろうか。二分の一やね。二分の一。ということは基準の長さはこの半分だ。二分の一の長さ。これで全体を覆うっていうことは、まあ、 ね。なかなか線と線重ねるの難しいんじゃないかとか、そんなのやめて。もうね。はい、こうぴったりこう、1、2分の1、2分の1だから、数はね半分のものだから2個いるよ。2倍になるよね。っていうことで、D の、はい、L2 は、2。ね。はい、こういうともう簡単だ。D の L3 は、3。てんてんてんてんてんね。はい、じゃあ一般的にどうなるか。N。だ N 分の1にするっていうことだよね。N 分の1にするってことは、この長さは 何個ね。n、n 分の1だから、n 分の1だからな。もう単純だよね。今度は、えー、n 分の1にしたら、もうこれいいかな。n 個になるよね。これが n 分の、n 分の1なんだから、数がね。3分の1なんだったら3個。4分の1なら4個。n 分の1なら n 個だよね。ということで、これは n になる。はい、ということで、じゃあ、この定義だな。この、この式使っちゃうか。この式使っちゃうか。 ね、この式使っちゃいます。この式使っちゃいます。はいこ。この式使っ、この式使っ、この式使っ、この式使っちゃいます。ね。はい。そしたら、えー、あ、邪魔です。はい。消えます。はい。えー、d イコール、ね。はい。計算式でやると、これだね、ログ、ログの、このままだったら、まあ、これだね、d、あ、あ、ごめん、間違えいい。 すいません、間違えました。これ D じゃない、D じゃない。はい、ごめんなさい。えー、ごめんなさい、ここ。D、D じゃなくて、これ消します。はい、消します。はい。はい、消えます。はい、消えます。はい、N でした。すいませんでした。間違えました。N 個だもんね。はい、N 個。うん。とは、そういうことで、じゃあ、フラクタル次元っていうのは、これね、N、この場合 L、これで書いたからね、これで書いた。それで、分母が、ね。こういうふうに。 ね、添え字 N を使ってやったから、はい、代入するだけだよね。そしてこれ、はい。ログ ?N だよね。これね。ログ N。これがね。ここログ N で、次、分母はこれはこれはこれだね。こ れ,、はいこれ N。はい、そしたら、はい。ログ N 分のログ N 分の1。はい、これ。イコール。チ a よね。あれ 一緒になったよね。そうだそうだよフラクタルじゃないんだよ線分は。だけど今声大きくなったかな、えー。フラクタルじゃないんだけどもね、えー、フラクタル次元を計算すると今までの次元と一致します。はい次。じゃあ、えー、三角形のフラクタル次元ってどうなるね。見えますか三角形のフラクタル次元は。ね。でこれね画面ちょっとこれずらしそうかなつってね。 はい。そうすると三角形のフラクタル次元で、書くよ。また、ちょっと大きさどうかな。画面見えるかな。うん。うん。はい。これ、別にどんな三角形でもいいんだよ。別に二等辺三角形でも正三角形でも直角三角形でも、どんな三角形でもいい。まあ、ちょっと偽で書きました。はい。そしたら、この時も、じゃあき、考えていくよ。まあ、この長さ1とするかな。ね。1だね。 1としようね。これ1。はい、ここ1として考えていこう。えじゃあ、こっちの高さはとか考えるか。ね。気になる人は決めて。でもまあ、私気になりますね。はい。ね、なん、なんでもいい。もう、ここはちょっととりあえずチンすると。はい、そうしたら、またさ、こう考えていこうか。あ、この、えー、L1 は1だとするよ。ね。つまり、1分の1だ。ね。1分の1、L1、1。ね。これもう一回、えー、定義戻すと、ね。 よいしょ、うん、これね両方じゃあまた 行, く行きましょうなくなるけどはいこれね L 分の1に縮小したわけだもんなはい L 分の1に縮小しますよだからこれ1分の1だからはいこの時 N の L1 は当然1だよねいいかなこの三角形ねこの三角形をそのままの大きさで囲むと1個だねはいそういうことで1個ですはい次 l 2 は ?2 だ。そうするとこれははい、どうなりますかはい、邪魔です。ちょっとね、えー、消えます。はい。そうすると今度はね、半分だよね。二<笑>分の一今度は、こういう、こういうこと。二分の一の大きさ。はい、そうしたらこれ二分の一の大きさってこうだな。はい、こういうふうに、2分の1になった。この長さが 二分の一。見えるちょっと見ちっちゃいか。ごめんな、ね、これ二分の一になった。半分にした。こっちは半分になるよね。掃除だもんね。掃除に縮めるよ。そうすると、はい、何個あるもうわかるよね。線引いてみりゃいいよね。引いてみる。はい、何個ある一、二、三、四つ。四つだ。はい、四つ。いいよね。で、次にさ、三分の一にしても計算できるんだけど、ちょっとめんどくさいから、これこうするね。 4. さらに半分にする。2分の1のさらに半分。4分の1で。ね。そういうのはね、数数えやすいね。なんでかっていうと、もうね、2分の1にした時に、これのさらに半分って考えればいいからね。はい。そしたらどうなるかっいうと、ね。はい。これのさらに半分にすると、はい。こういうことです。ね。これブルーで書く四4分の1にするとこうだね。 こう。四分の一。ちょっと見えるかな。はい。四分の一になる。さらに、半これね。これ四分の一だよ。四分の一にする。はい。そうするとさ、さっき、一個の三角形って、あ、二分の一にした三角形。この赤い枠の三角形あるでしょ、これ。この中に何個できる四分の一にしたらさ、この中にさ、らにさこれだね。一、二、三、四つ増えるよね。四つ。明るく綺麗に。これちょっと今汚いか。四つ増えるんだよ。だから、さっき四つできたやつの一つが、さらに四倍になるから、 もう単純だよね。つまり、さらに半分、さらに半分ってしていくと、これは、ね、はい、これ簡単だ。はい、そうすると、さあ、これ、いっぱいにかけるもうちょっとやった方がいい大丈夫。もう一本やるか。さらに半分だと8分の1だよね。もうできた人はやってよ。やってよ、うん。ね、8分の1、さらに8分の1だから、これは。 さあ、この青いやつがさらに、これ半分になるから、4個に分かれるんだからね。もう一回4倍で。こうなるよ。さあどうかな見えてくるから。これもうちょいマイク下げるか。大丈夫音割れてない大丈夫うん。はい、そしたら、うん、これどうなってるかな ?2 のね、これだね、これね。はい、これこうやったら、あ、ちょっと狭かったな、狭かったな、これ。はい、これは? こうだもんね。8は2の3乗だもんね。えね。これは2の2乗だもんね。はい、ここの数字注目して。はい、ここ2の2乗、2乗だよね。半分にするって2の2乗、3乗ってなってくることだもんね。はい、2の3乗になると。はい、次数だけど、2、二半分にしていけば4個ずつ倍だ、四倍ずつになっていくから。はい、これは。 ね、これ、これだね。えー、これ2ね、23。はい、ということで、はい、あちゅうことで、一般には、えー、L の、ここは、2の、N 乗にするか。すると、これは、えー、っ然、ね、2の、N 乗。この時は、N の、これは、4の N 乗だ。 ここまでいいはい、そうすると、こっちの式だな。これ、はい、こっちに行きますよ。こっちの式。この式だ。な、まあ、この式に当てはめて。ね。はい、やると、はい、これ見えるうん。はい、消えます。えいしょ。こうだな。え D は、はい、やります。ログの、これだね。N、これ。こっちでね、これ。 これを入れると4の N ー。こっちは分母、ね、分母はいいいかな、はい、かなはこれはどういうことかっていうとここで、ね、これをここに入れてし、ね、はい、これをここに入れて、ね、それだけはいそしたらはいもう解計んみんなできるもん暗算だよね暗算だけどはいやりますよイコールはい、N が前に出ますね で、これはログの4は2の2乗だ。2も出しちゃうよかったからね。n が前に出ます。ログの2だ。ね。いいよね。そうしたら、はい、ここ。n が消えます。そして、2が前に出るから、まあ一応書くか。はい、2が出まして、ログの2。ログの2。はい、そして割ります。ね。そうすると、最終的に、イコール、 2。いいかね ?2 だよね。あれ三角形の三角形のあれなんだった三角形のえー、っとね次元。2だったよね。フラクタル次元も2なんだよ。矛盾しない。これ大事なこと。拡張する時にはさもともとあった値に矛盾しなく作るっていうのはこれまあいいことだよ。そうするべきだよね。 例えば、あの、数字をさ、えー、実数から複素 数, 数、ね、共数単位を入れて、共数、あの、複素 数, 数に拡張するときも、もちろん実数の実軸上では今までの性質が成り立たなきゃいけない。ね、いいよね。これもそう。次元っていうの、今までの整数の0、1、2、3っていうところは、今までと矛盾なく成り立つように次元を決めた。じゃあ、でも、他のところはってことだよね。はい、ということで次行きます。 はい、ということでねここではいこれ計算できたよね12だったね12だったはいそしてじゃあ問題はこれこれさあの角度変えていくとなんかさ広げた時には広げた時にはなんか曲線みたいに線分みたいに見えたしこう竹手にしたら潰れた三角形みたいなね埋め尽くされた三角形みたいに見えた。 はい、その、ね。はい、ということで、計算だけど、これもうね。やるか。うん。任せる。ね。はい。いいかな。うん。テストに出るよ。はい、ここで簡単だよ。でも、ここ X、ここ X とすれば、ここも X。ここも X。ここも X とすればいいんだよね。で、この角度をやれば、ここの長さは、 X、コサインシーターだよ、ね、こっちこっちもあるからこの長さは2 x ンシーターになるいいなはいそうすると、うん、できるよね今言ったら分かったうんまあということでここはえー、みんながやったとしようはいはいということでねちょっとえー ね。消えると。はい、ここだね。じゃあ、もう答え合わせます。はい。じゃあ、全のフラクタル次元は一番上からね。D が1。そして、三角形、四角形だってそう。これね。D が2。ね。じゃあ、さっき、候補曲線って書いてあるけど、拡張されて候補曲線ってよ。θ ーーっていうのがこうパラメータで入ってて、こういう風に書けますよと。ね。これは計算してみて。 じゃあ、この値がどう変わるかっていうのが、ここの、まあ、言いたいことだからさ。それを見るので許して。はい、まず。シーターってどうだったっけシーターが0に近かったうなんか平らだったよね。平らだったあわかるね。平らだった。全部に見えた。ねどう。難しい。難しい。全部に見えた。はい、ということはどういうことかって。シーターが0に近いとこ。ここだよね。ここ見て。0。なってでしょシーターが、 0のところでは次元はさ、ほら、こう、くとくとこ、1に収束してるんだ、ね、実際にまあ、あの、ロ代入してみて。これ0だよね。あ、シータに0入れたら1になるから。2足す2は、4。ログ4分のログ4一1になっちゃうね。ぴったり1になっちゃう。シータが0の時は確かに。これ1分。はい、なります。ね。です。 はい。そして、ね、今度こうだよね。θ をどんどん大きくしていくと、2分の π。つまり、えー、1.6 いくつの時、ここだよ。ここは2分の π のとこなんだけど、ね。ここ、こっちか。ね。こっちね。ここのところで、ね、2分の π のとこずーっとどうなるか、ずーっとこう、いくつこれ。2、二だ。ね。確かに2になってるよね。っていうふうに、いいちゃんと端っこと端っこでは、1と2に、1と、 1と2になってる。この間どうなってる変わっていってる、ね。連続的に変わっていくシー θ が連続的に変わるとフラクタル次元。このフラクタルディメンジョンも変わってる。ということで、何がわかるかというと、個方曲線を特徴づける方法一つありますよ。そうやってフラクタル次元を使うんだけど、はい、そうすると、そのフラクタル次元は1と2の間のね、半端な非整数っていう値を取るんだよね。 非整数次元フラクタル次元。ね。こういうのを取りますよ。しかも、それはほら、各シーターと1対1に次元が対応してるからさ、拡張された候補曲線については、フラクタル次元を言えばあ特徴が違うよね。ね。ああ、これフラクタル次元が小さい。候補付けこれは大きいから補付けっていうふうに特徴付けができるで、そういうふうに、あのー、使う。ね。だからフラクタル図形を特徴付ける代表的なもの。 ね、最も基本的なものはフラクタル次元。です。はい。では、もうちょい先に進みます。あ、これは終わったね。これね、これでさっきもう一回あ、絵を見せようと思ってたかよいしょ。ね。こういうふうに、はい、こうね、だんだん横長くなっていくと、あ横にな、こう長線分に近づくっていうと次元は1に近づいていって、 逆にこうで立っていくと、はい、だんだんだんだん、モコモコしてるんだけど、次元が上がっていってるんだよね、フラクタル次元が。で、詰まってくる、それが詰まると、これね、もうほぼ2になってるっていうことだよね。はい、ということです。ね、次行きます。で、次の例はね、これ何かっていうと、ちょっと邪魔でした。すみません。はい、今度もね、拡大していってるの。どんどんどんどん拡大していってるグラフ。今度ね、これ、フラクタル揺らぎって書いてたけど、今まではね、 きっかり同じルールで縮小していったの。同じルールで縮小していった。だからなんかちょっと無機質な感じわかる人工的な感じがする。そんな、あんな形ある自然界に。ね。あります。はい。ありますが、今回ここはね、あ次の点、次の内容はここ。えー、確率的なフラクタル性ということで、フラクタルユラギを次は紹介します。はい。これ何かフラクタル性ね。 だからね、この講義の進め方で言うとね、前半決定論。後半は確率論的な方法をするんだけど、今前半は決定論的なフラクタル。後半は確率論的なフラクタル。これ説明してます。はい、こういうふうに拡大していってるんだけど、どういうふうに拡大してるかだけど、これね、さっき言ったちょっと自己掃除性とはちょっと違うんだよ。何かっていうと、拡大してるよ。これどんどん、これね、ちょっともう一回よくグーとこう見ていく。手の手の、あ、難しいな、難しいな、これ。拡大して、こう拡大していってるんだけど、 ね、拡大してもなんかさ、いつまで経ってもなんか近づかないような感じがするよね、この形が。で、どうやってるかって、横を A 倍するとね、今度は縦をね、A の H 乗倍、またべき乗出てくるんだけど、A を H 乗倍する。で、つまり、縦、横と縦の拡大の比がさ、同じじゃないの。こういうのね、アフィン変換っていう。自己掃除、あ、掃除っていうのはさ、ね、うん、中学時に散々やったかな。 掃除っていうのはこうな、ね、これ、同じように拡大してから、ね。同じように拡大してから。でも、アフィンっていうのは、個別に、うん、潰れてってもいいです横だけ伸ばすとかね。うん。それでアフィン変換で、この時も、これ、元のグラフはね、これギザギザのグラフはアフィン変換されてる。横が A 倍されると縦は A の H 乗倍されてる。で、この H っていうパラメータが、このグラフの特徴を表すのに重要なんだけど、ハースト指数の H。ハーストっていうのはね。 まあ、尊敬の念を、ね、表して、ね、ハーストシスはい、これについて説明していきます。はい。で、ここでもね、えー、数学的なね、もうものすごい詳しいところはやりません。ね。はい。何をやるかっていうと、いや、やっぱりフラクタルってさ、うん、あそういう性質があるよねっていう、あのちょっと前にしました。3つの性質ね。単純な変形ルールを繰り返しますよ。ね、で、えー、自己相似性ありますよ。 ね、部分と全体が一緒ここはね、えー、部分と全体、自己アフィンなんだけどね、自己アフィン性が成り立ちますよっていうことがある。で、もう一つは、えー、べき定則で評価できるこれ。この性質がこれも満たしてますよっていうことを言いたいだけ。はい。で、じゃあ、一番最初に言った単純な変形でこの形も作られてるんですよっていうところをこれから説明します。はい。どうやるか。ね、さっきのね、このギザギザしてたやつって、これもまたマンデル・ブローがね、あの、提案して導入したやつ。で、これを、 非正数ブラウン運動っていう。非正数っていうのはね、あの、分数、分数字とかも言うけど、フラクショナルね。フラクショナル、ブラウニーモーションだね。フラクショナルブラウニー、ブラウニアモーションというけど、まあ、これ非正数。で、これの形の作り方だよ。この論文の内容とは直接関係ない。ね。この論文で登場した非正数ブラウン運動をどうやってグラフィック的に作るかっていう話をします。はい。 で、その時使うのがこれ。中点の再帰的補完を使った軌道の生成方法っていうことをやります。で、使うね、基本的な性質。非性質ブラウンドが持つ二つの性質を使って、この方法は考えられています。で、その性質って何かっていうと、一つが軌道の広がりの自己アフィン性。これちょっとね、見える。この BH っていうのは、B サブ H っていうのは、この軌道の、まあ、このなんか、観測性は出てくる、こういうギザギザっ思って、 いいかな確率的に変わるもんだよ。これ確率変数って言って、えー、毎回観測するたびに違うんだけど、ね、これ。ph、ね、これが軌道。で、そして t、横軸 t の関数。で、カッコの中は、まあ、時刻を表すパラメータ。そうするとこれね、この差なんだよ。t っていう時刻と t たす s、幅、s の幅のね、変化した時にどれだけこれが変化しますか。つまりは増加分だね。時間、これ増加分。これと、ここ見て、ここ。 え、t 足す何になってる ?2 分の s だね。今度ね、s だったら半分しか進んでないんだよ。半分しか進んでない。はい。これ、との関係だけど、さっき言った、せ、自己アフィンだ、ね、自己アフィンじゃなければね、これこうじゃないといけないね。半分になったんだから、これ。半分。こっちのは。半分になったら縦も自己掃除だとえ自己掃除だと、半分になれば、縦も半分だよね。これいいよね。 だから、もしこの H ってパラメータがなければ、いいよね。半分になったら、半分になる。それが同じ分布に従う。これはもうちょっとね、また後半の講義でね、こういう確率変数、確率分布って出てくるから、そこはまあ後で任せる。あ後で説明、講義の後半で説明するところでもあるけども、はい。これとこれがね、似た性質があって、特にここでは H ってパラメータが導入されてるってことが大事だね。H が0に近づけばね、 あ、ダメだロじゃあ。こっちは。あ、こっちはダメだ。これダメなんだけど。え、H がね、これね、ここ。はい。あ、2か。2倍か。そうか、そこ。H がマイナスしてたんだけど、まあいいや、そこはいいよ。はい、そしたらこういうふうに、これと、 これだね。これが同じ分布に従うっていう、拡大縮小のアフィン性の統計的な性質が維持されるっていう性質を使うっていう。これだよね。はい。で、えー、そういうことです。はい、これ次、こっち。あ、そうそう、これについて説明します。はい。そうすると、まずこの軌道の広がりの軸アフィン性でね、こういうことですよ。はい。ね、見えるちょっと、ちょっと消えますね。 うん、消えるか。甘、まあ、い, いか。はい、じゃあ、まずね、この bh っていうのが、えー、これだね。bh。これが、グラフのこう縦の変動。こっちは横軸が時間。そうするとね、確率過程っていうのは、観測するたんびにデータが変わる。はい、どういうことかやります。はい、そうすると、はい、っても大丈夫かな。はい、そうすると、1回目観測します。そうするとね、ここさっきの式に出てきたね、 bh of t っていうのはここだね。この点のことだよね。で、bh of t 足してこの点だよ。で、2分の 1s これを足したやつってのは、ここだよね。っていうふうに、この3つの点の関係を言ってるんだけど、ただ、1本の軌道、これはね、サンプルパスとか、標本軌道とか言うんだけど、これを見てるだけじゃこの話は見えてこないからね。確率変数っていうのはね、観測する っていうことにこだわりすぎないで。はい。これは一回や、観測した。もう一回観測できるよね。あ、これこういうふうにしてたね。二回目観測する。三回目観測する。四回目観測する。はい。どんどん観測するよね。やるたびに、ここは今固定してるよ。途中の値って違うんだよ。ね。だから、あ、ばらつく値なんだよってことが大事。bh って書いたやつって、 毎回違う。サイコロ振って決めるみたいに、もうらラつく値なんだよってことが大事ね。はい。で、どんどん繰り返しますよ。はい。ということで、何回もやったらこういう風うになるんだよ。で、これとこれが同じ分布に従るってどういうことかっていうと、はい。もう一回式見せると、これね。t たす s の1。この分布にばらつくんだよと。2分の s の1。こうばらつくんだよ。大きさが違うね。ばらつきの幅が違うね。ちょっとね。大きくばらつく。この間の関係が常に一定の法則性があるよと。 ね、確率的な規則があるよと。ということで、この点のばらつきがどうなってるかっいうと、こういうことだね。こっちとこっちの間。だってちっちゃくなってるもんね。こいつはちっちゃくなってるから、これをもしね、2分の1ってちっちゃくなるでしょだからこれをこのまま2分の1の H 乗すると縮めると、縮めるとこれと同じ分布になりますよっていうルールがある。はい、こういう性質があります。はい、そして次は、ね、2番目。 見かけの極小直線トレンドって書いたけど、実際には非正数ブラウン運動には、数学的なあのトレンドっていうのは加えます。トレンドってこれ直線的なトレンドね、これね。とかね。トレンドです。こういうのは加えてありません。だけど、結果として出ますよっていうのがこれ。2番目。はい、どういうことかって書いてある。あ、これちょっと、これさっき書いてあるんですね。説明ちょっと飛ばしたけど。はい、次。えー、はい非。非正数ブラウン運動もし、 こことここを通ったっていう事実が分かったならば、えこの2点を通ったっていう事実が分かったならば、この真ん中はどこ通りましたかこういうことを考えるわけ。そうすると、期待値としては、ね、平均としては、この2点のちょうど真ん中の中点を通る確率が一番高いですよっていうのが、これ今、見かけのトレンドって表現したつまり、あたかもこう直線的なここがね、 この直線に乗ってるところの真ん中ぐらいに最もまあ現れやすいっていう性質があるから。ね。はい。で、この一応上のね、軌道の自己相似性、自己アフィン性。で、こういっち二2番目の局所トレンド。はい。これを使います。で、ここに書いてあるんだけど、要はね、ちょっとね、わかりづらかったかもしれない。幅 S だけ進むとね、 その時のバラつき、縦のバラつき、このバラつきだね。このバラつきは標準偏差。幅 S の H 乗に比例しますよってこと。このバラつきが。だからね。だから S が小さく、小さいとバラつきが小さいね。ね。いいよね。はい。そうすると、はい、この性質を使えば、非正数ブラウン運動の軌道が作れます。はい。で、ここも、また操作的に作っていくよ。ここから、集中して、ね、理解してくれればいいから。今ちょっと説明なんかちょっと、 まどろっこしかったなと思ったら、ここから。はい、やります。どうするかっていうと、まず2点、用意します。01でもいいよ。さっき01区間で始めたからね。まあでも2点をはじ、用意します。ランダムに用意して。ランダムな。正規分布に従う、ね。ものにした、作って。はい。そうすると、次、どうやるかっていうと、真ん中の点を選びます。いいね。ちょうど中点を選びます。ここに、 この S、幅 S に比例して S の、はい、H 乗の標準偏差を持つ、ランダムな正規乱数ってのは正規分布したらよる乱数。これを足します。いいかなこうじゃないんだよね。今度、高木関数思い出して前回。高木関数はこの横の長さと同じだけ縦に足したんだけど、今度は違う。S の H 乗の長さじゃないよ。正規分布。あ 標準偏差が S の H 上の正規ランスだから、ちっちゃい時もあれば大きい時もあるよ。はい、これを繰り返していきます。はい、また半分にして足す。はい、半分にして足す。これを繰り返していけば、はい、ね。できます。これがね。これが非正数ブラウンドの作り方。で、H っていうパラメータ。これは固定しとくよ。これは範囲としては0から1。いいかな ?0 より大きい。1、2万。この間で、ね、指定できる。 じゃあ、その、ハースト指数っていう、H を変えたら、グラフがどうなりますかっていうのが、次のグラフです。はい、ここです。Good. ね。H が0に近い。0.1、0.2、0.3。こちらは、ね、0.9。こういうにやると。でね、これね、コンピューターで作ってるから、同じ乱数の種を使って。正規乱数。同じ。だから、形、あれ、なんか似てるんじゃないのとピークの時、ピーク。そうだね。同じの使ってる。るわざと使ってる。 でも見た目が違うよね。ああ、これ何これ、これね。なんかこうね。これ、こっちはちょっと滑らかだよね。さっきなんか、ああ、広報曲線の拡張された広報曲線の変化にもまあ似てるよう。通じるとこあるよね。うん。その通り。こっちは曲線に近くなるし、こっちはまあやや面に近くなるよね。だから、実はこれのフラクタル次元っていうのも考えられるんだけど、直感的にはこっちは、あ、なんか二次元面に近づいてる。 こっちは一次元の曲線に近づいてるねっていうふうに思うと。まあ、ここについてはね、ちょっと発展的な内容だから今日は詳しく言わないけど、ハーストシス H を変えるところにね、ギザ、ただのギザギザなんだけど、印象が変わっていく。で、これ実際にじゃあ我々のね、えー、生きてる世界、ね、この自然界と関係してるのっていうと関係してます。はい、まずね、えー H、がとこれね普通のブラウン運動なんだけど実はこうやってね、あのー、通常のね 株, 価の株式市場の、えー、例えばあのー、あれ株式指標の変動日経平均とかだいたいこういう性質持ってる、ね、似たような形になってるはいあとこれ H が 0.1 とか 0.2 とかこの辺ってね何と関係してるかっていうとどこに見られるかっていうとこれみんなの体から 出てます何かっていうと、これね、心拍リズムの揺らぎ。こう心臓がドッくン、ドッくン、ドッくンと、ね、してる。この時の、これね、このリズムって心電図を測れば測る。ピッと、ピット、逆か、ピッとね。これ、これの感覚、ね、この感覚を測るよ。拍動の時間感覚を測る。その自己拍動感覚をこう縦にこうやって書いたのこれ。ね。 そうするとこうギザギザギザギザしてるでしょ。これ健康な人や。病気じゃないよ。健康な人。でもこういう風になる。で、この時系列のハーストシスっていうのを推定するとさ。さっきこれ、な, なんか似てるよね。なんか似てる。いいただから、完璧にそうやね。違う性質もあるんだけど、ハーストシスみたいなこの性質から言うと、ほらほ似てる。あるでしょ。こういう性質があるから、 やっぱり心拍リズムの揺らぎを分析するときにもフラクタルって概念使えるんだよ。いいかな。はい。だからフラクタルって別に海岸線みたいな。ねえ。なん海岸線の研究別に俺したくないけど。ね。わかる。わかる。いや、それ重要。海岸線の重要。ね。地震と関係するかもしれないね。でもこれ体のことでも関係しますよ。ということでね。フラクタルの見方っていうのは、対象はもういろんな分野に広がってる。はい。ということで、非整数、あ、 フラクタルゆらぎっていうふうにここでは呼んだけどこういうね確率的な変動もフラクタルっていうのは重要だよと、ね、フラクタルっていう考え方は重要だよっていうこと言いましたはい次さらにさらにねこの確率的なブラウン運動だけども2次元の面に拡張すすることができますどういうことかっていうとさっきね中点をこうなんかねこう埋めていったよ ね, ね中点でこう確率 これをね、4点用意して四、ね、4点用意して、その真ん中にまだ確率的な値を埋めていくんだよ。そうするとね、これ作れます。で、これはこう、こういう曲面ね。こういう曲面だから、これは非正数ブラウン曲面って言われてます。で、これはね、ハースト指数が 0.9 の時。あ、ゴツゴツしてるような。これどうね。なんか自然のなんか岩肌みたいな。見える感じるうん。な、自然だよね。です。 はい、こういう風になってます。で、じゃあ、これにね、これはね、コンピューターで作ったもんで、自然界にないよ。これコンピューターで、完全にコンピューターで作った。でさ、立体的に見せてる。ここにじゃあ、ちょっと水を張ってさ、上から見て、地図みたいにして見てみようよ。したら、こういうふうになるね。こうで。ちょっと色がね、まあ、水色のところが海だと思って。水が張ってあると思って。こうやってね、これが山だと思って。ね。あ、なんかどっかの地図ありそうだよね。っていうのがあるよね。こういうどっか自然界もありそうだよね。っていう風うになる。だから、 あまあ、こういう見た目上は、こういうフラクタル曲、あ、イスブラウン曲面と、ここね実際 の, あの地形って関係してるかもしれないね。はい。ということです。で、じゃあ、じゃあ実際の地形もちょっと見てみよう。ここはもう感覚的に、実際に計算したりしないよ感覚的に見よう。そことでまた自然界、実例に戻ります。はい、じゃあ、長崎県。長崎出身の人いるかな はい、長崎、ああ、いいや。長崎県どこにあるわかるよね。はい、ここです。で、ポイントはこう。実はね、長崎県の海岸線はね、全国の 12% を占めて、全国2位って書いてけど、これは、まあ、あのー、こういうこと。北海道大きいよね。一つの都道府県の中では。どうだけどね。北海道でかいからさだ、有利だよね。他より全然有利。でかいもんだって。で、北海道確かにね、面積はでかい。 で、しかも、この海岸線が1位はね、フラクタ、あ、ほ、ほ、海岸線が1位になっているのは北海道なんだけども、北方領土を入れたら、もちろん日本だよ、日本。もちろん日本。北方領土のこういう島々を入れれば、北海道は全国1位の海岸線の長さを持ちます。しかし、ま、北方領土を除けば、長崎県は海岸線の長さ。これは全国 あ、もう当たり前で2位だから1位だよね。1位なんです。っていうことね。はい、ちょっと長崎県なあの海岸線を見てみます。はい、ここです。はい、お聞きしますね。これね。はい、長崎県どこどこわかるでね、ちょっともう一つ注意がある。これなんかやたらギザギザしてるよね。わかる地図で本当の地図だよ、これ。やたらギザギザして見えるんだけど、ここはね、ちょっと工夫させてもらった。何工夫したかっていうと、普通の地図は海岸線が書いてあるよね。 だけど、ここごめん。特別なコンピューターの処理を使いまして、あ、自分で作りました。海抜10メーターの位置の、この、海抜、海のね、平均の高さから10メーターの位置の、この縁、縁を、た縁を、ね、こう、トレースしました。いいかなだからちょっとね、普通よりちょっと、持ってます。ギザギザしてます。ね。なんで10メーターまで上げたかっていうと、海抜のところまで行くとね、やっぱ人工のさ、こういうさ、あの、構造物が多くなっちゃうからね。 10メートルまで上げればさ、ね、より自然な地形が見えてくるんで、海抜10メートルのこの境界を書きました。だから海岸線とは言えないけども、まあ、参考にはなるから、これ見ます。はい、そうすると長崎県はここ。ね、はい、拡大すると、な、ギザギザしてる。やっぱギザギザしてるじゃない、ちょっと。な、ギザギザしてるね、これね。で、さらに拡大、こうすると。うん、やっぱすごいギザギザ。なんかこう、被害者ギザギザしてるじゃんっていうふうに、フラクタル的な性質が見えるでしょっていうこと。 とということですはいでまあ、地形はもういいよね繰り返しもうねグレートブリテンもいいし長崎もいいちょっと生物とあんまりね関係ないんじゃない形はと、うん、思うかもしれないけどまあ、ここでとっておきの例を見せますはいこれローマネスコはい知ってますこれローマネスコねあのこれあのー、ヨーロッパなんかヨーロッパ イタリアとかそういうところのカリフラワーの種類で、これ見てよこれ。このこののあいつこうこうなんかさ、こう、三角形の周りにこう、周りここぐぐっとぐぐぐっとこの。お釈迦様のこの点々点みたいな、ぐぐぐぐっとこうあるし、ぐぐぐぐっと、これ。ね。わあ、あるこれで、これ一個一個のパーツ見て、このパーツ見て、こうグーズなってるでしょでさらにちょっともう拡大するかも、こっちか、これ、見て これが一個のこうとんがってるこうぐっとなってるやって、こうぐるぐる回ってるんだけど、さらにこの一個見て、この一個見ても、これさらにこうぐるぐるぐるっと。回して、さらにこのちっちゃいの見ても、まあ一応なんかつぶつぶつぶって、完全にゃないよ、もうそれは無理無理で、無限には続けられないんだけど。あ、自然界のね、これまさにフラクタル、そして。フルーツ、フルーツじゃない、ちう。くだ、く、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ち野菜。食べてます、で。 いや、そんなん食べないでしょって思うでしょ。そんなの。ね、こんなの食べて。はい。これ覚えてる人いますかこれ。次行きますよ。これ。これ。あ、これね。ロマネ、あ、ロマネスコこれね。料理したやつでこれ。この器覚えてないこれ懐かしいね。もう今となってはね。せ、あの、カンシタの食堂で出てた、これ。カンシタの食堂で、ロマネスコ出てました。はい。て食べられるね。 食べられるフラクタル。ね、こう、断面もおいしいよね。こういうふうになってます。っていうふうに、自然界にもあるんですよっていうことです。はい、じゃあまとめます。ね。はい、ここではね、今回ね、えー、生物物理学 B でね、えー、フラクタルっていうのを最初にちょっと取り上げました。これは何が、えーね、言いたかったかっていうと、ちょっと数理的な枠組みをこう考えたんだよね。フラクタルっていう特徴。で、その、 数理的な枠組み形についての特徴付けをあた考えるような枠組み。これが地形だったり、野菜だったり、あと体の中から出てくるデータ、信号ね、であったり、実は血管であるとか、肺のこのね、こう分かれてるこのね、肺胞 の, の途中のね、このルート。ね。そういうのとかに、まあ、現れてるんだけど、それね、そういう数理的な 構造、特徴っていうのは、広くいろいろ見られますよ、ということです。で、この生物物理では、フラクタル以外でも、数学的な、こう、技術がいろんなところに使えますね。いろんなところに見られますね、っていうことの基本。これをやるからね、説明した。で、あとはね、えっ、ー、と、これはなんでね、フラクタル説明したかっていうと、もうこれ、えー、スライドはね、もうすでに用意してたからさ、ちょっと楽ちんだったから、ちょっと使ったってこともあります。 ね。だから、今後の授業でもこんなにアニメーション出ることはありません。<笑>ちょっと時間かかるからね。だけど、えー、今後の授業でもね、えー、あれだね、えー、まあ、なるべくこの動画配信のツールを駆使して、いいかなやります。はい。ということでね、ちょっと一回ね、あー、これちょっとさあ読まないから、これ見といて、これね、思い出して、これね、まとめ。 部分と全体が似てる。自己掃除。あるいは自己アフィ。ね、そういう性質があるよと。で、不規則性にも規則性。何か法則性とか数理的な特徴を表すような構造が、ね。数理的な構造が見られる。統計的であるかもしれないけど。こういうことがあるよっていうことがね、教えてくれるよね。あと、フラクタル構造は自然界に広く見られる。いいよね。枝の、木の枝の分かれとかさ。これね。年金パターンとか。これ実際に関ッしてますよっていうことでした。はい、では。 ありがとう。